今回は腰が反れてる方にとって大きな腹筋方法を紹介していきます。反り腰になってしまうと、どうしても姿勢が悪くなって、前ももの張り、腹筋の低下、お尻の出っ張り、そのような原因が起きてきます。そこで今回改善できる腹筋、ヒップアブスになります。今回の腹筋を行うことで、姿勢の改善、 お腹をへこませる力っていうのが身についてきます腹筋しても腰が痛いよとか首が痛いよっていうそういう方にはねおすすめのやり方になります動画を見ながら一緒に頑張ってみましょうはいみなさんこんにちはタートルです 今回、姿勢を改善するため、女性におすすめなヒップアブスを紹介していきます。まず、女性の多くは、反り腰になってしまっているんです。男性よりも女性の方が反り腰になりやすいです。というのも、お腹に赤ちゃんができた時のために、男性よりも骨盤が前傾しているような形になってしまってます。これが前傾しすぎると、反り腰になってしまって、 お腹が出る、お尻が出る、上半身が反れて、のけぞった体勢になってしまうっていう原因になってしまいます。それを改善するポイントとしては、腹筋、腰のストレッチ、前もものストレッチ、もも裏のエクササイズ。この4つがポイントになります。今回腹筋を行うことで、この4つ全部解決できるやり方になります。反り腰だよお腹出てるよって方は一緒に頑張ってみましょう。たった10回でいいです。スマホを持ったまま行いましょう。行きましょう。 はい、まず、スマホを持ったまま寝っ転がりましょう。そしたら、普通腹筋ってこっから、このように起き上がりますよね。だけど、反り腰の人っていうのは、腰が反れてるので、あんまり、これぐらいしかね、体が上がらなかったりします。もしくは、上がろうとすると、足がね、上がってしまう。そうすると体が上がってこれないので、今回は、まず、お尻を上げます。 そして、もも裏に効かしたいので、膝の角度を少し緩くして、つま先を上げて、お尻を上げます。足はできれば閉じてください。ちょっと開いてしまう分はいいです。できれば閉じます。足前に出して、お尻を上げて。これで、お尻ともも裏を使ってます。このまま、お尻を下ろすと同時に、ふーって息を吐きながら起き上がります。 戻ったら吸う息を吐きながら戻ったら吸うこれを一緒に10回やってみましょうポイントとしてはお尻をしっかり高く上げて腰を丸めながらお尻を下げる少し反動を使って体を起こしていきますこれねもも裏の鍛える前もものストレッチ起き上がる時の腹筋 しっかり起き上がった時の腰のストレッチができます一緒に10回やっていきましょうスマホ持ったまま見ながらいきましょうそれではいきますつま先を上げてスタート1ゆっくりでいいです2息はしっかり吐き続けてください三。 太ももに胸をつける感じで腰を丸めたままゆっくり入ります お腹をしっかり引っ込めて腰からゆっくり返るお尻上げて9腰しっかり丸めて10 ok です今のでお腹を使う感覚がすごく出来たと思います 今度バージョンアップをちょっとやってみましょうたったの10秒キープでいいです今の感覚でお尻を上げてお尻を下げて起き上がったら足を伸ばすこれで10秒キープそしたら変えますこれを1回だけやっていきましょう10秒間息は吐き続けてくださいそうすると腹横筋が鍛えられるのでお腹が出にくくなりますこれを一緒にいきましょうお尻を上げて それではいきますスタート起き上がったら足を伸ばしてキープ12345678910はい OK です今ので腹横筋が鍛えられました最後下腹を鍛えていきましょうこれは5回だけでいいです頑張っていきましょうスマートフォン持ったまま 肘をついて、肘で床を押す感じで、上体を少し起こしてください。ちょっと二の腕が鍛えられると思いますが、頑張ってください。少し二の腕がだるくなります。足を伸ばします。このまま、これぐらいの幅だけ、ゆっくり、5回ほど動かしていきましょう。呼吸は1回につき1呼吸です。吐きながら上げて、戻ったら吸います。 回最後頑張っていきましょう肘ついてしっかり腰が床につけてくださいそれではいきますスタート1腰が反れないように234体がプルプルしてますか オッケーお疲れさまでした3種目紹介させてもらいましたこれはどれも女性におすすめな腹筋方法になります特に1種目目はすごく大切な方法になります何十回もしなくていいので1日10回だけででもいいですこれをやるだけで腰痛改善骨盤歪み姿勢の改善これができてきます体っていうのは 今の状態をキープしようとしますから、悪い状態もキープしてしまいます。なので、体の姿勢を強制することを毎日続けると、その体勢をキープする体ができてくるので、はじめに行った、ヒップアブス。ぜひ、動画を見ながらまたやってください。頑張った方、よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますので、説明欄からインスタグラムなど見てもらって、リンクのフォローの方もしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。